Rainbow Operator, codename Blitz. Give the order, and I'll bash him in the face with my shield. Rainbow Operator, codename Frost. At your service, sir. 様はイフリータロドスは落ち着いて暮らせる場所ってサイレンスは言ってたけどお前らみたいな白衣のやつ大っ嫌いなんだよサイレンスは別だけて<笑>スペクター亡霊たちは私をそう呼びますあのお医者様は 治療を受けるにはロドスのために戦うようにとおっしゃりましたええもちろん私の力をあなた方に捧げましょうま<音声> えっ、ー、と「バックパケット」よしあオペレーター契約前日滞在 名前はシャマルこの子はモルテ他のことはあんたは知らない方がいいみんなによくない